さあではご挨拶しましょう気をつけ皆さんこんにちは よさこいソーランつぼみさんなんですけど後ろにすいません、えー、と4時から踊る よ, よさこい連プンも一緒に混じってのコラボ「青森の花」という楽曲を、えー、踊りたいと思いますこちらですね私たち、えー、とつぼみさんそして私たちよさこい連プンはですね千葉県の合同チームなりわい亭というところに所属していますその、ね、楽曲「青森の花」を元気に今日は、えー、2団体で踊りたいと思います でではよろしいでしいょうか皆さんはい。ということで演舞を始めたいと思いますではその演舞のためにぜひ皆さんのねお手拍子足拍子がとっても大切ですですので手空いてる方ぜひ、ね、手拍子の準備をよろしくお願いいたします、はい、さあそれでは参りましょう、はい、お手を拝借いくいよ Give me s o of your time. 「晴れて踊れよ葉をの花」「よいやった。はあ、手はれてよ」「追い出すい美しげの街三本木」「水素祭りの人なに」 った「それそれそれそれ春はったささ」「美しくった」でを踊れた「みんな知ってるわらぽい」「踊る姿がよく映える」「串と色がよいやさ」「乙女のうにひとりれえ」 一杯ありがとうございました<笑>